モンゴリアンチョップさんから頂きました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。私にとっての今年の流行語は、けんちゃなです。この言葉は韓国語で、大丈夫という意味です。うん。私は今年の春から、 ポップと韓国ドラマに激ハマりして、それに伴い、韓国語を聞く機会が急増したのですが、そんな中で聞いていて特にキャッチーで、えー、耳馴染みが良かったのがこの言葉でした。日常生活でもちょっと自信が欲しい時や自分を勇気づけたい瞬間などは、心の中で、けんちゃなけんちゃなと呟っています。日本語で表現するのとはまた違った良さが感じられて、外国語に触れることの楽しさにも気づけた経験でした。 おー。そうなんだ。緊張なって言うんだ、大丈夫って。なんか、韓国のドラマ見てると、時々あの、ほぼ日本語と同じみたいな言葉が、同じ意味で使われてる時があって、そっちの方がなんか、よく耳に入ってきちゃうというか、これも韓国語と日本語一緒なんだ、みたいな。だからといって、今具体的に何か出てくるわけではないんですけれども。<笑><笑>はい。なんか、 そっか。けんちゃなね。けんちゃな。えー、いつかまた韓国ドラマにハマることがあったら、ちょっと注意して聞いてみよう。こないだね、イカゲームっていうドラマを見てたんだけど、それでも多分連発されていたはず。こんな大丈夫とかみんなしょっちゅう言い、言いそうなセリフだし。ええー、全然気にもしなかったかも。イカゲームのさ、主人公の人、めっちゃかっこいいなって思ってたんですけど、 なんか、ドラマ好きなお友達が、この俳優さんのすごいのはね、なんとかっていう別のドラマに出てた時に、ものすごいひどい役を、ものすごいひどい感じで、もう、ただただひどく演じていたんだけど、俳優さんってすごい仕事だねって言ってて<笑>、あ、そうなんだ。こんなに気のいい男の人って感じなのに、そうなんだ。もう、よくわかんないけど、俳優さんすごいって私まで<笑>思、思いました。